転換だけどね転換だけどこれ 彼, 彼が主導してるので自分でコントロールしてここをコントロールできないの相手なんだから相手ってのは他人なんだから他人なんだか ら, だからできないんだよねだからどうぞあちらへってど う, ぞあちらへどうぞあちらへって言わなきゃいけないのどうぞあちらへってこうって自分だけ言ってたら彼は自由ここの手も自由。 だから、彼に渡さないのこのの手はで 彼, の 攻, 撃彼の攻撃とかそういうのを感づいてるの感づいてて攻撃されないようにどうぞあちらへどうぞ行ってくださいねって行きたいんでしょうどうぞ行ってください行ってください行ってくださいそういうふうにやってんのでここをコントロールしてこうやってやったらやられちゃうんだよねほらやられちゃうやられちゃうんだよだから。 彼から逃げてるとかね、その、ここはコントロールできないから、彼の自由意志に任せて、自由意志に任せて、あちらへ、あ、ここ、ここ取りに来たの。取りに来たんだけど、僕はいないの。いなくて、どうぞあちらへ行ってくださいね。そうふう風にやってるわけ。だから、コントロールしようと思っちゃダメ。えっ、ー、とね、委ねるっていうんだよね、委ねる。彼に委ねてんの、こういう だからこ う, こうできるのだからゆだれて泣いてコントロールしようと思ったらできないできないんだよこれここその前にこっち来ちゃうんだから蹴りが来ちゃうんだかだからゆだれてどうぞあちら来たいんですかあどうぞあちら行ってくださいって言ってこの間にもらっちゃったからそういうふうにやりたいのやりたいのねそういう話なんですよねあーごめんごめん で今日何やろうかなと思って持ってきたんですけどねこれはセントゴのこれで殴り合いをやろうって言ってるわけじゃないのブルース・リーみたいにこうやって転換て や, やろうとしてるわけじゃないのねただ単にこれは棒でつながる紐でつながるでセントゴのことをやろうと思ったのセントゴセントゴっていうのは言ってないから戦 千, 千の千とか千の五とか剣道とか、ね、千の五とかかねの五言ってるよねああいう話で合気道っていうのはあのー、全部千全部千五になったらああやられちゃってああどうしようもないのだから気持ちとしては全部千なんだけどその気持ちの持ち方っていうかなで彼があ ちょっとねこれは置いとこう彼が彼が打とうと思った瞬間思った瞬間かな思った瞬間の前かな戦線の戦とか戦戦の線の戦とかいろいろあるんだけどまあ戦と後って考え方ね戦と後上がってきたら上がってきた時も終わってんのであとは終わってるってことは彼は打てないのここで終わってんので 安全のた手はぼっだ。また、あ、探検持ってたらさこうやってボカッてやったんだけど手開いてって言って手離されちゃったらボカッてここ刺さっちゃうんだよねだから線を外れて落ちてきても大丈夫なようにここで線は線は上がってきた時に終わってんの終わってるからあとは何やってもいいの 何やってもいいまとめとして一挙の形でまとめてるのまとめてるだけなのでこ一挙の形でやっつけてるわけじゃないの始まっ始まっなんていうの線で終わってんの終わってるってことは上がっていいよ上がって終わってんの終わってんの こ, これどうでもいいの本当のこと言ったらでこのまま出ていけばで終わっちゃうんだけど一挙の形でやんなさいって言われるからこうやってもう終わってんだもん。 関係ないんんだもんでこうやってやってんの。でそういう考え方ね。あのー、線の考え方はそういう考え方。だからこうやって上がってきたら終わってんの。終わってんの。で終わって こ, このまま出ていけばこう一挙。ああ一挙じゃねえや。ここ九歩ね。あっての終わっての終わってんの。終わってんの。れ 終, 終わってんの。これ終わってんの。 であとはどうやってまとめますか後ろ入ってこうやって落としてくれば一挙の後ろになるそういう形っていうことを理解した方がいいのねあの形 で, で一挙の裏一挙の裏でこの手をやっつけての彼の重心をこうやってやってるんじゃないのだから海藻はあいつら全部線だよって上がった時に上がってんの終わってて こういいとこ来てあとは関係ないの彼どうなってるかねまとめるってどうやって相、まあ、道の形でまとめるかってそういう話だ か, らだからそういうのを理解してやりたいと最初 戦, だ戦のね稽古をやりたいと思うんですねこうやって上がってきて終わってんので終わってこう白を投げこれまとめてるんだからこれでやっつけていくってこの手をやっつけて彼をやっつけてるわけじゃない。 これで終わってんだけど終わってんだけどこっちでもいいよ終わってんだけど終わってあとどうやってまとめるかまとめてるかってそういう話だからねそういうことを考えてじゃあ正面打ちで正面打ちで正面打ちで上がってきたと一緒に上がってくる前かな終わってる形で彼が打てない状態こういう形もしくはこういう形どうでもいいやな 線線線だよ弱弱だのもう終わってんのあれこのまま出てきゃ後ろ形だし変わってくればこういう塩を投げる形でいろんな形でいきます全部そういう形全部そういう形だからあの技でね入り見投げて相手やっつけるって相互じゃないの。線で終わって形として、ま、どうやってまとめるかって話だからね。 入り身投げでまとめてるだけまあじゃあそういうことでいろいろ自分でできることいろいろありますよねです稽古はあの線の稽古ですからそういうことを意識してね上がった時にもう終わってるってそういうふうにやってほしいの相手が上がってきたら終わってるってそういうふうに上が っ,、ね、上がってきた時にああってこう上がっちゃったらダメなのよこれは5だから 五、ね、の時はわあーって変わるとこう碁にならるんだけどね線の時はこうやって出てるの打つ前に出てるでまとめてるのだからどうなってもいいのこれこれ彼が勝 手, 勝手にまあ、そういう話だからじゃあちょっとえっと 線, 線 の, 線, の線でね線を意識していろんな形でやってみましょうあのねみんな五分五分なの五分五分ってのはどういうのかっていうと 五分五分ってごぶごぶってのは打ってきてあっと五分五分これ五分五分なの五分五分ってのは五分と五分彼が上がってきてよっしゃって受けたら五分五分でこっから技初心者初心者のうちはわわって 形, 形とかわかんないから合気道の形でこうやって持たててはい五でこうやって稽古してるのでも本当は 持ちにに来た時に終わってんのそういうふうにやりたいのねあの初心者稽古と初心者の時と上級者は違うからね初心者は「はい持たしてはいはい持ちましたねじゃあやりますよ」ってこうふう風にやってんのそれ5の技なの大体5の技なのおでこうやって打ってきたら「ああよいしょ」ってこうやって合わせて合わせて合わせ て, って言ってんだけど 合わせたらこれ五分五分なの僕もできる彼もできる両方できるんだよねほら五分五分線の技ってのは出会っつけっ時も終わってんの終わってんのだからあとは何でもいいのそういうふうにやりたいので線の技やりましょうったら線の技を意識してやってほしいの五分五分の稽古してるわけじゃないから五分五分で「よいしょ」ってこうやって「こっからじゃあ線の技です」って。 大体いいね洗脳技なのに五の技やったらダメなんだよ洗脳技の時は洗脳上がってくる前に終わってんのだから洗脳技でしたのそういうふうに考えてそれでねなんでこんなの持ってきたかっていうとこれ紐でしょ紐、紐。で棒ねでこれ筋肉じゃないの筋肉なしただの棒で紐。 これ紐繋がってんので上がってきた時上がってきたのが終わってんの終わってんの終わってんのこういう風にやりたいの上がってきたときに終わってんのあちょっとちょっとちょっ と, ちょっとあれだけどねでこのひもにストレスをかけないでストレスをかけないで上がってきたときに振って上がってそれで 終, 終わらしたいわけこの上がってきた時ときとこういう突っ張りとかそういうこうい う, こういう力な く, なくして 同じ、これ、つーって上がってきたら、昔言われたのは、同じこと言いますけど、<笑>こうね、ここつか、なんだっけ、こう、スック、こう、釣り針、釣り針、釣り針、口あれして、ヒューって上がってきた釣り針釣られちゃったって、そういうふうに上がってっ、上がっていって、上がっていって、こういうふうに出てきたのが、せ、どうぞ。一緒に、一緒に。 これ落ちてきたら、五の技なの、五<笑>の技なので、上がってきたときに上がってきたの、を自分で上げてんの、上げてる感じ。自分で釣り針を、あ、釣り竿、あ、釣竿か、釣竿。これ、この釣竿を自分で上げての、自分でこ、こういうテンションで上げてんの。で、こういうふに入ってるの。それが、洗脳技だからね。あの、落ちてきたの、をこうやって受けたら、洗脳技じゃない。 それか来てのを一緒にこうあ一緒にここにやったらこれは五分五分だからその辺よく分かって理解してねそれで今は千の技をやろうって言ってるんだから彼が上がってくるより前にこういうふうに出ていきたいのそういう話だからねじゃあ少しもう少し千の技やりましょういろいろ早きゃいいってもんじゃないの早きゃいいってもんじゃないってのは早きゃいいってもんじゃないってのはあ 手とかまあ来て来て来て来て来 て, て早くこう上がってくるよね上がってきて早く早くこうやって避けてやなんなきゃダメよって言ってるわけじゃないの。自分が上がってきたらちゃんと真ん中真ん中でやってるの。こうずれてないのこれず早く言っててこうやって ず, ずれちゃったらこれは線じゃないの。線っていうのは上がってきた時に自分の真ん中でここで。 効果的にやってんのでえっ、ー、となんだ例えばこういくら速くてもこれじゃせんじゃないってこと分かるよね<笑> 全, 全体でこうやってんの全体で上がってきた時に終わってんの終わってんのこら終わってんのってことは全体を使ってこうやってんの全体を使ってどこでもいいからどこでもいいから。どこでもいいから どこでもいいから全体使ってんの。そして上がってきた時に終わってんのそういうのを意識してほしいわけで終わったらあとは、ま、どうやってまとめるかだから入り身投げでもいいですこれねこれ入り身投げいなくなって入り見な後ろにいなくなったら入り身投げこっち来たら正面うちの一挙<笑>ここは線だからもう終わってんだからこうやって変わってくれば四方投げ 終わってんだからね終わってんだからどうやってまとめるかって話でしょえー、っとまあそういう話ねえー、っとそれともう一つえー、っとこうやって終わっ て, 終わってえー、っとどうしようかな怖 い, いや怖いどうしようかなええー、あそれとねあの標的見せろって言うじゃないですかで彼が決断しないと打ってこないの 彼が決断して初めて打ってくるの。こうやって。そのために標的を見せているのこうやってでこう終わってんの？で標的見せないで、これやったら標的ないんだから来ないんだよね。ここで隙を見てから来るのね。彼はね。あ, あ、そうそう。でも完璧に僕がこうやってこうやってやっててこうやってさあ。来いよってやってたら好き見せてないんだから。だから隙を見せるってのは大事。 じゃ隙を見せて上がった時にもわって、そういうふうにやりたいの。<笑>そのそのそのそのその難しいところなんだけど、まあそういう話。だから隙を見せると大事、ね。隙を見せてあ、やられちゃうの、やられちゃうんだけど。やられちゃう形にしてんの、やられちゃう、ああやられちゃうよって。でも、上がってきた時に終わってんだもん。終わって、そういう、それが駆け引きって言うから。 それが人生の過激<笑>だからこうやって回ってそれでやって好きなことやってるそういうあとどうやってまとめますかって話だからねうんそれから後の後のことをちょっと言います後のこと後の時はこうやってこうやってあーってこう着て次かこう来るのね次は足来るのねだからその来る前に回ってこう。 戦だったら戦だったらこうやってやって後ろ入れるよでこう回ってこれるんだね5だったら打たせちゃってそれからこうやって回ってくるそういうそういう形二つ2つあるのねで5は五は割と打たせて好きに打ってでも自分は安定して空を切って打ってんの 空, 空を切らしてんの戦の時はいたの 5の時は上がった空、ね、を切らしてんのこうやって切らしたんだけど自分が安定してなんていうのかなうん、追っかけてない追っかけてなくて足ど い, どいてそしたらこうなってボカってこうねこうなったってでそれは5の技うーんとじゃあ5の技も少しじゃあ稽古してみましょう 一番簡単なのは標的を見せて打ってもらってその時いない安定してるで砂漠とこんなに場所あるからどうぞ来てくださいねそれからボカッてねそういう感じそういう感じねじゃあちょっと入り身投げ簡単だから入り投げで予定通り自分の想定通りのところに打たせんのあのうあ来たのがあ知らねえよってやってんだって打ってきちゃったら これ、5じゃないの。だから、上がってきて、予定通りのところに打ってんの。僕のおへそのちょうどちょうどちょうど、一番安定してる形のところに打ってもらってんの。打ってもらってんの。予定通りなの。ここは予定通り、予定通り。ただいなかっただけ。いたらやられちゃうの。いたらやられちゃうの。でもいないの。いないからこうやって打っちゃって5になっちゃったの。打っちゃったの、彼。で、 予定通りなの予定通りをこうやって後ろに入ってきた だ, だから予定してんのだから崩れないように5に打たせた時にね崩れてコントロールしてるんじゃないのこの手をコントロールして予定5の線碁になってるわけじゃないの彼はなるべくコントロールこの手はコントロールしないで予定通りのとこに打ってもらうのほらここにあるよね正中線の真ん中だよね ちょうど、ちょうどいいとこに打ってくれたの。で、あ, ありがとねって言って、後ろいなくなって、こうやって入ったの。ただそれだけなんだよね。だ, いだから、もう、あの、ああ、<笑>打たれちゃ っ, たーって、ああって、こう、本当はこうなっちゃいけないんだよね。こうやってつてきたんだから。やったら。だから、予定通り打たしてるの、こうやって、ほら。とおへその前には、いや、いるんだよ。だから、こうやって入ったの。で、こっち、これね、これ、ほんま。 こうやって押さえてないと押さえてないとね来ちゃうのこれだから押さえてんのこうやってこうやってだから来ないのそういうふうにやってんのだから予定どおりだってことそれと予定どおり 5, の5を取るっていうそういう形ね予定どおり予定どおりってことが大事ですからあのまあそういう話でじゃあもう少し線の時は上がってきた時に上がってきた時に終わってるって言いましたよね そしてこれ予定通りなの両方とも予定通りこの時は見せてはい予定通り予定通り自分は曲がる必要はないのまっすぐで こ, ここにいると場所場所ね場所ここ相手の正面にいると 次こういう気が付いてんだけどこういう足とか来るでしょだから後ろ後ろ取った方がいいの後ろに安定してるのだからこうやって追っかけてこうやらないの安定しててこうそのままこうに入ったの安定してるので後ろだと振り返ってよいしょってやんないと来ないの彼ねで、振り返ってくるるにこの手が来るから やばいってこれや当たっちゃうからねこれああってなかったらねだからやばいからこれ押さえてんのこれこれ以上来ない来ないでねっつってんので後ろの方が安定してんのであ後ろの方に入ったのそしたらこう来ちゃってでそれをこうやって上げてきたのだから何にもしてないの何にもコントロールしてないのあおも表に入ってくるときねっ線に入ってくるときは こうやってやったら全然後ろに入れるんだよねそれからこうやってきてそしてボカッてやったのただそれだけの話でそれは稽古やってるとだんだん分かってくるから線と碁だっていう技は線と線の技と碁があるっていうのは理解できたらそあとは場所場所いい場所 取る、自分が場所の取り合いって昔言ったことあるんですけど。場所の取り合いなんですよ、割とね、だから自分がいい場所に行くの。そうすると傾かないで、手を追っかけないで、手を追っかけないで。手をかけないの、こうやって、で、場所もらったの。いい場所、それでこうやって、ほら、落としてたの。下で場所もらったの、ほら、あ場所、場所。ね、場所もらったの、場所、場所、場所もらってるだけ。 で 姿, 勢は姿勢はすごい大事傾いちゃうとできないのまっすぐにしてると何でもできるのこれ何でもできるのいろんなとこ行けるので足場所場所大事場所大事でまっすぐそういうことの練習だからこれねあの練習大気でやってる実戦大気でやってる人はいないと思うけど 練習だから、でこういうのっていうのはこういう練習っていうのはあの社会生活と同じ同じこと言ってんですよ大体ね大体上がってきた相手が上がってきたのをコントロールしちゃいけないとか相手横 か, かっちゃいけないとかそういう場所が大事ですよって相手の立場考えないで何かやったらやられちゃうんだよね。 だから、人たちの考えて逃げ場作っとくとかさ、いろいろ社会でもそうじゃないだから そ, うそういう話、で、選んでもらったほうがいいに決まってんの、選んでもらって相手がやろうと思った瞬間に、こっちが手を打ってれば、やれないんだからね、彼はね、だからそういうことを練習っていうかな、社会生活の練習の一環としてさ、同じことやってんだから、同じ、合気道は同じだから、社会生活と同じ。 だから上がってきた時に自分が安定して場所をもらってそして彼が勝手にやってる彼彼をコントロールしない彼が勝手に打ってんのほらそして自分がいい場所にいて何にもしてないんだけど彼が勝手に倒れたっていうふうにやりたいわけそれは社会生活と同じだよねだから社会生活考えてじゃあ結構いろいろ線とか碁とかねそういうのあるからあのそういうの考えてちょっと。 いいろろ自分ができることねなるべくして今回は姿勢を正しくやろう今回は場所をちゃんと取ろうそういうことを考えてあのこういう稽古時間を生かしてほしいんですよね 実, 実際にその実生活だとできないんだけどこういう稽古場だったらできるからねまあそういう話じゃあもう少しもう少しやってみましょうはいどうぞあのねみんなねこういう手手やばいってこうい う, うに コントロールしよう と, すると傾いちゃってだからやってんですよだからだから線とか碁の話ねしてるのほであの普通こう言ってって気になるじゃな い, あいや殺されちゃうんだやられちゃうんだ殴られちゃうんだここの足とかねだからいつも気が付いててなるべくその効果がないようにない場所にこ う, いうふうに入って「さよなら」ってしたいわけ本当はね でもあるからあるからこうなんかこうちょっとコントロールしたいコントロールしたいのコントロールを忘れてしまって自分のアンテナが大事だと思うと自分のアンテナが大事なんだよねってこういうふうに逃げれるのいやこれ戦わないで済むのでで あの一挙の練習ってあるから一挙の練習一挙の形一挙の形一挙の形が上がってきたら終わってんの終わってんの終わってんので終わってあとはどうでもいいんだけどこの手とかこの足とか気がついててあんまり近づいてこうやってやったらこの足がボカってうーん刺されて終わっちゃってなっちゃうのねだからこうなってこうやって戦で終わったんだけど終わったんだけど処理の仕方として生き残ってまだ命があったら彼は こ, れ刺すこういうところからところからナイフ出してブシュッて刺すんだよね。でやばいんだよね。だから終わったはいいんだけど終わったはいいんだけどこういうとこ気が付いてるってことが大事なの。だからむやみに入ってたらやられちゃうんだ か, らだからむやみに入っていかないでこの手が効かないようにこういう風にこういうふう に, こううふうにこう重心の方ねあやばいやばいって言いながらでもいいけどここで安定してるっていうことね。そしてこういう どうぞってこっち行きたいんですかってそういうふうにやってるってそういう形ねで一つ一つの技はそういうのは学びとしちゃってないんだよねみんなねで裏だったらわ裏わあってこうね五になっちゃった五になっちゃった線だったらこうやって線で入ってこれるよでも打ってああになっちゃったああってなったらやばいってこうふう風にやって ちちょっっっとと逃げたたこうなっちゃったそういう形ねあの姿勢とかそういうのはすごく傾くっていうことはそこにスティックしてるとかそこにフォーカスしてるとかそういうことだからねあのなるべく傾かないようにあなるべくそういうことをフォーカスしないでもうできるような形ところに行かなきゃいけないわけ自分を動かして。 他人は動いいてくれないんだけけど自分は動けるのだからやばかったこういうところだったらやばいのこれ手とか足とかあるからだからすぐこっちへ入ってんのそうすると手が来ない足来ない安心安心なとこでこういう風に落としてきたのそういうふうにやってほしいのねでいろんな技の形があって今一丁ねっはったって入ってそしてこう入って入ってくるんだけど受け身の人は これ刺すね刺してくる蹴ってくるでもこのテンションが弱ければくるよでもテンションがかかっていれば来ないのこうやって来てもあんまり効果ないテンションが上にかかっていくからそれでいろんな技の形があるのねあっちょこっちにこうこっちにこっちでこう上がってきた時にこうやって落 と, お落としてるので終わってんだけど終わってんだけどこのまま行ったらくるの だからこういうふうにそうすれば来ないよね手がねこっちの手そして出すと、うん、そういう形ねで裏は5の技主に稽古してるのは5の技あーってきちゃったんだけどこういう形にね千の技でもできます千の技でもできます千の技でも5の技でもできる でも、この技で、この技で表はできないの、この技で打っときちゃって、<笑>入って入ってないんだから、これ、ぱーってう、う待ってんだから、待ってんだよね、これ、足とか手とか、待ってんのね、だから、表は千の技しかできないの、表はもう、これ上がったら終わってんの、そして、こういうふうに 入, 入ってきてんのね。 じゃあそういうい一挙の形でやりましょ う, うあのね<笑>みんな手の競い合いになってんのこうやってこうやってこれは競い合いなの関係ないのここ関係ない終わってんだからこわ終わってんだ手なんか関係ないのこう回ってきてこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやっ て, こわっ て, らわってんだや っ, ってこうってこうやってこうやこうやってこう 手の競争、ボディの競争、場所の競争なのだ上がって終わってんだよね終わったんだよね終わったらこう来て自分が入ってきたのこうこうこうこう<笑>全然手なんかやってないの場所が大事なの場所ってか終わったらの出てきたのこうやってこうやってこうやってこうやっ て, やってそれだけなんもしかやってないんだよみんな手をこうて<笑><笑> ここの競い合いじゃねえんだから。おいないんだよ。出てきてんだよ。こういうふうにやって。もうさ、その、その、なんだよ。その、その、その、重要視してるとこがちょっと違う。みんな形を追っかけてるから。形を追っかけてるから、形通りやりたいの。形じゃないから、意識を追っかけてほしいの。手に関係なくて、手に関係なくて。 5に な, なっちゃったらこっちに出てきて5になっちゃったの5になっちゃったらこっちに出てきたのそういう話でしょだから手をああ5になっちゃった手をーっとやってないんだから自分がこっち動きましょうねそしたら下がりますよってこうい う, うに話なんだ か, だからそういうふうに そ, その辺ちょっと考えてね形をかけないように形をかけてろくなことないからまあ相度ではうまくないかもしれないけど。 まあ、そういうう。い話。じゃあやりましょうでう み, んなでこうみんなこうやってやってんだけどこれ捨てれないの捨てれないでこうに持ってくっやりたいのだ捨てるって意識もすごく大事捨てるこの手捨てるのいらないのいらないのこうしていらないのいらないのらないのらないから捨てちゃうのこっちへ捨てちゃうの捨てちゃうのいらないのいらないのねで一挙でもそう一挙でもかかってきて てね、これ持ってたら捨てれないの捨てれないでこうずっと持ってんだじゃなくて捨てちゃうの捨てちゃう の, こ, ゃうのこうやって捨てちゃう捨てちゃうと意識から外れちゃうからいらねえんだから い, いるといるとこういるとこう持ってんだよいらねえんだよいらねえんだよいらねえんだよこの手そういうふうにやりたいんだよねで ちょっといらない練習捨てる練習やりましょうねっ打ってきました捨てましたってこう向こうああそうですねじゃあいいやこう来てね転換さっきこうやってやったんですねであちらへどうぞってやったのそれと同じだからこう捨てるの捨てるの捨てるの捨てるとこう捨てる同じ方向捨てるのいなくなって同じ方向捨てるの捨てるのこれ大事にしてると大事にしてるとこうなっちゃう こう捨てちゃうんだうのって向こうへ向こうへいらないからこっちでもいいよこっちでもこっちいらないいらないって捨てちゃったの内側に入るねそれからこっち今入ったよねこうやっていらないんですよってそれからこっちこっち入ってきてもできるこうやっていらないってねこ今こっち回転こっち回転いろいろできるけどで外側もできる外側あいらないやっさでこの 3種類か4種類か分かんないけどちょっとやってみよう捨てる練習手手いらないのね上がってきたら捨てるのね捨てるの持つんじゃない上がってきたらこうやって持つんじゃなくて上がってきたら捨てるのこっち上がってきたら上がってきたら捨てるのほらほらだから気にしてないのこんな手結構ハってだったら彼の思い通りでやられちゃうんだからこれ。ちこっち来てやられちゃうんだよね 上がった時に捨ててんのこっちこっち上がった時にだから上がった時と打たせた時ってあったけど打たせた時もこんな手気にしてない気にしてないんだよこうやって捨ててそういうふうにやってほしいんだよね上がった時に捨てこんなとこ気にしてないの捨ててんの<笑>そういうしょうがねえよ上がって い, いや上がってきたのね今度じゃあ捨てるのやめて こっち捨ててもいいんだけど、捨てないのやめて、自分だけこっち来ちゃったの。自分だけ。自分だけ場所、場所上がってきたとき、バーンって来て終わってんのね。これ、これ向こうやれば終わっちゃうよ。終わっちゃうけど、繋がってんの、ここ。繋がってんの。繋がってこっち来たの。で、向こう。それで入れ替わった。ボン。で、捨てる。そういう感じ。ね。この手、この手のいいところに、いいところに入って、よいしょって。 後ろをもらって安心そしてこういう感じと小手が小手がしてゃやを投げ<笑>いい稽古だからね塩を投げって塩を投げってすごい技としてはいい技ねこうこうやっていい技いろんな形できるでしょこっち入ってもいいしこっち来てもいいしねそういう話で要はこういうあ足を自由にするっていう練習だからで姿勢を正しく姿勢を正しく 普通はね、こう、こうなっちゃうんですよ。回っちゃって。ここ忘れちゃうから、ほら。ほら。これね、足とかね、忘れちゃうから。でも忘れないの。こうやって、って忘れないの。とこう、ほら。まっすぐなの。まっすぐ。で、この手、この手あるよね。で、四角入ってんだよね。で、こっち入ってもいい。自分がこうふうに変わってきてもいい。それから、こうに来たら、こっち今入ったけど、今入ったら、こう、このまま入ってきてもいい。 これしよう裏側ね裏裏そういう話だから足も自由にあっち行ったりこっち行ったりただ回転するので正中線でこうやって落とすっていうのがすごく難しい正中線でこうやって上げて正中線で落とすそれがすごく難しいこれ曲がっちゃうからう曲がっちゃう曲がらないように姿勢するっていうのはすごい大事だから、うん、まあ少しじゃあやりましょうどうぞ。